さて次回はおいビバートどうした今アイキャッチ入ってたろふん、お楽しみはまた来週だ使うお前がアバンでダラダラやってたからじゃねえか次回、固ゆで卵は潰れない神よ